す布を渡ら瀬川にさらすた花が咲いたような美しさでしたしかし幸せな時は長く続かず折しは都へ帰ることになり娘は悲しみのあまり折ることをやめ来る日も来る日も思い人に会えるように。 祈っていまし。<音楽> よっ